まから、参議議院選選挙区選出議員候補者の経歴と政権を放送します。この放送は公職選挙法に基づいて候補者の政権をそのままお伝えするものですこの時間は兵庫県選挙区の候補者7人のうち4人について放送しますこれから放送しますのは幸福実現党湊斗優子さん 日本共産党金田峰夫さん民主党辻康弘さん緑の党グリーンズジャパン松本奈美穂さんです兵庫県選挙区緑の党グリーンズジャパン松本奈美穂39歳兵庫高校神戸市外国語大卒環境関連会社勤務 神戸市議会政務調査員を経て、環境政策コンサルタントを自営。では、松本奈美穂さんの政見放送です。松本奈美穂です。私は六歳の子供を持つ母親です。命がけで産んだ子供、命がけで守るために、この参議院選挙、緑の党。 グリーンンズジャパンから立候補いたたししました皆さん、緑の塔って世界にどれぐらいあるかご存知でしょうか。90か国あるんです。もうグローバルスタンダードですよね。緑の塔、30年前からでき始めました。環境破壊、戦争、貧困、なんとかしたい。そう考えた世界の人たちが、各国で緑の塔を立ち上げてきました。 日本でも緑の党を欲しい、私もそう思い、10年前から緑の党を設立、携わっています。ところで皆さん、今の日本の政治、命を守る政治、できているでしょうか。放射能の安全基準、政府の都合のいいままに決められて、放射能拡散、続いています。福島の人人原発で働く人が 病気になっても、放射能の因果関係を認めない、命を失っても認めようとしない、こんなひどいことってあるでしょうか。経済はむちゃくちゃです、GDP さえ上がればいい、株価さえ上がればいいと、自由化、規制緩和、進んできました、今どうなっているでしょうか。リストラ非正規うつ病 自殺、全部増えただけじゃないでしょうか。年金だっていつもらえるかわからない。アビノミクスなんか、あれ、お金吸ってるだけですよ。あの、吸ったまるまるのお金、子供たちの借金です、ツケです。TPP みたいなグローバル企業の言いなりになる仕組みに日本が参加したら、農業、潰れてしまいます。子供たちの口に危険な食べ物が 入ってしまいます挙句の果てに自民党憲法を改正して日本を戦争ができる国にしようとしています母親として命を産んだ母親として子供たち戦場に送るわけに送るために私たち子供産んだんじゃありませんよねましてや原発事故で子供たちの命健康奪われるなんて絶対に嫌です 日本は地震の活動期です。阪神・淡路大震災、4月の淡路島、誰も地震が来ることを予測できてませんでした。もし、福井の原発で事故が起きたら、この兵庫県にも高い放射能が広がるということ、兵庫県が発表しています。琵琶湖が汚染されたら、30年も40年も水が飲めなくなります。その水、一体誰が運んんでできててくれるって言ううしょうか。 原発事故を 100% 防ぐためには、原発を1秒でも早く止めるしかないんです。再稼働なんてもってのほかです。だって今、電気足りてます。54基中、動いてるのたったの2基ですよ。この2基を止めたって、大丈夫だったってこと、昨年の夏、証明されました。世界には原発をやめて、仕事を増やした国があります。ドイツです。ドイツには緑の塔があります。 太陽光や風力を増やして、仕事を増やしました。仕事が四年間で倍になったんです。今三十八万人です。原発やめたら、経済が落ちるなんて、嘘です。原発をやめた方が、仕事も増える。安心して暮らすこと、できるんです。兵庫県には、反原発を貫いた歴史があります。四十年前、霞町や浜坂町で。原発を作る話が出た時。 町の人が食い止めたんです。仕事の後にみんなで集まって夜な夜な勉強をして、ガリ版でチラシを吸って、原発危ないよっていうチラシです。これを全部の家に何回も何回も配ったんです。そして、町議会や町長に、原発は作りませんと言わしたんです。子供や孫のために危ない原発、絶対に作らせへん。 その思いと行動力が勝利したんです私松本奈美穂も命がけで産んだ子供、命がけで守るために全身全霊を尽くしてまいりますどうか命を守るための一票を私松本奈美穂によろしくお願いいたします 兵庫県選挙区、緑のの党、グリーンン、ズジャパン松本奈美穂さんの放送でし た, ただいまの放送は公職選挙法に基づいて候補者の政権をそのままお伝えしました明日の総合テレビ午前7時30分から兵庫県選挙区の候補者7人のうち3人の経歴と政権を放送します